チャンネルです。本日私はですね、沖縄は那覇空港の方にやってきておりましてこれからですね、ウーバーを拾ってですね、ハイアトリージェンシー那覇沖縄さんの方に、ね、向かっていきたいなとい う, ふうに思いますいやー雨予報だったんですけどね、終日、晴れっぽくてね、いい感じですね楽しみです。ということで早速向かっていきます。 チェックインしていきますはいということで本日はね14階のお部屋にね朝さいただいておりますので早速に、ね、向かっていきましょう本日はね1417号室ですねはい動画もね非常に落ち着いてますねで本日はこちらの1417号室となっております18階がね最上階ですね先ほどチェックインをしたはい ラウンジががあるのが18階とい う, ふうになっておりますいやー、お部屋明るい。ちょっと調整しましょうかね。はい。まあ、こんな感じのお部屋となっております。明るいですね。やっぱりね、ハイアートリージェンシー、横浜さんとね、運営が一緒ということもあるんですけど、雰囲気はなんか似てる感じありますね。はい。では、詳細。 見ていきたいと思います。はい。玄関なんかもね、非常に落ち着いてて、なんだろう、ウッドとかが、やっぱりなんかちょっと琉球感ある気がしますけど、いかがでしょうか。ね。はい。で、本日はですね、エレベーターホール出ていただいて、すぐ、ほぼ正面のね、14175スというお部屋になっております。はい。クラブデラックスツインとかにね、あの、アップグレードいただいておりますね。で、ルームキーね、させていただくところと、 メインスイッチで入っていただいて右手には水回りですねはいこんな感じとなっておりますけどはいお手洗いだったりとかまあちょっとしたねこういった飾りなんかもあって非常にいい感じですねウォッシュレットはいこんな感じのねウォッシュレットという感じになっておりますで洗面台なんかもね非常にね鏡も大きくていい感じですね はい、でアメニティ類、これはなんだろアッ赤 カ, カッぱ、なんかどっかで見たことありますね、はいで。グラス類があって、ティッシュとコンセント、そして女性用の、ね、DHC のスキンケアセットなんかも、ね、置いてありますね、これ、嬉しいですね、はいで。こういったところにアメニティ類なども、はい、ボディタオルとかマウスウォッシュとか、歯ブラシとか入ってございます。 で足元にはタオル、そしてバスローブございますね。はい、ドライヤーの袋ですね。これ、きっとね、ヘアドライヤーと書いてございます。はい、出ました。ドライヤーにつきましては、パナソニックのイオニティという感じになってますね。まあ、コンパクトですけどね、最近多いですね。はい。で、ここにスイッチがあるんですね。お風呂のね。はい。引き戸タイプとなってまして、 なんか、あの、ユニットバスっぽい感じはありますけど、あの、石町でございまして、まあ、高級感ありますね。非常に綺麗。で、レインシャワーとか、ハンドシャワーもね、ございます。そしてバスタブもね、こんな感じでございます。という感じですね。まあ、広さは十分なね、広さありますよね。こんな感じ。はい。で、上に回していただくと、 電気ンシャワー、下がハンドシャワーと。まあ、ちょっと回しただけですけどね。あの、低圧は十分じゃないかなと思います。はい。これだったら間違いもしなくていいですね。そして石鹸類で、ね、ございます。では、こちら反対サイドの、まあね、収納<笑>だいぶ置いちゃいましたけど、まあこういったね、荷物置く台がありまして、足元の方は、はい。 なんだろう、ルームウェアあ、なんかね、おしゃれなパジャマになってますね。これなんかバスローブっぽい感じのパジャマになってて、M サイズと L サイズがございます。でお子様用ですかね、S サイズ、まあ。リップにはちょっと大きいですねで。ランドリーの袋などがございます。なんかふわふわなあのパジャマで気持ちよさそうです、はいで。こちらの方はクローゼットですね。はい 消臭スプレーがあったりとか、まあ、ハンガーもですね、やっぱりウッドに合わせた感じで濃いウォールナットみたいな。そして傘だったりとか、はい。こちらのね、スリッパ。レイク用のお子様用のね、クマさん書いてあります。かわいいですね。はい。で、シューブラシとかね、靴べらなどもございます。で、セキュリティボックス、ございます。いやー、非常にいい感じですね。なんか、 沖縄暑いぞ。部屋、今、ルームツアーしてるだけでめちゃめちゃ汗だくになってきました。で、こういったね、鏡がございます。ではでは、寝室、居室の方ですね。はい。まあ、こんな感じでミニバーのコーナーとテーブル。そして、ベッドスペースがあって、ソファー。もうね、典型的なオーソドックスな使いやすい間取りですね。はい。で、まあ、こういったね、飾り物が ありますいい感じですね。で、急須の茶器、湯飲みジャーとかも非常になんかおしゃれな感じじゃないですか。で、えー、お水と、コーヒーに関しましては UCC のやつですね。はい、こんな感じで、シティローストとか、結構入ってますね。はい6、6個ぐらい入ってます。で、これがミニバーの料金表とかでしょうかね。はい、オレンジジュースとかコーラ、えー、各300円とかね。 オリオンビールが500円とか、なんかね、意外となんかお手ごろ価格に設定されてるんじゃないでしょうか。はい、で、ここら辺はグラス類ですね。で、紅茶なんかもこのようにございます。はい。ワインオープンなんもありましたね。で、冷蔵庫。なので、ここにね、コーラとかオリオンビールとかね。まあ、こんな感じで入っております。 まあ、300円とかだったらね、いいですね。夜中とかね。はい。で、こちら、プリングルスとかね、おやつがこのようにございます。まあ、こんな感じの品ぞろえですね。で、下には電気ケトルとアイスペール。こんな感じでございます。で、テーブルはですね、奥行きはそんなにはないんですけど、まあ、デスクがあって、いいですね。コンセントが2箇所と、 ランケーブルはいいございますで電話機とメモ、こんな感じですね。でこちらの机の中は、まあ夜間とかねメニュー表みたいなのがございます。レストランとかバーのご案内ですね。で足元にはゴミ箱とかね、まあなんかねこの絨毯なんかも赤基調でね揃ってていい感じじゃないですか。でベッドパネルなんかも非常におしゃれ。 ね、なんかどっかで見たことがあるような感じの柄なんだよな。暑い。ちょっとエアコンつけましょう。26度でつけとこうかなと思います。はい、でベッドパネルの方にはコンセント、足元灯と、はい、読書灯、そしてベッドサイドの、ね、ものがございます。USBA は特になさそうですね。で反対サイドは電話機と時計、そして同じようにです、ね、読書灯と あと、エントランスだったりとかね、あのー、掃除、えー、してください。起こさないでくださいボタンなどもついてございます。はい。で、ソファーね、こんな感じでございます。まあ、レイ君のスペースですね。で、ウェルカムレターと、えー、ウェルカムおやついただいております。これは何でしょう後ほどね、開けていきたいなと思います。今日ね、めちゃめちゃ天気んですよ。 はい、沖縄はね、今、絶賛梅雨のはずなんですけど、めちゃめちゃ天気、ちょっとね、窓、開けていきましょうか。はい、ではね、開けていきましょう、こんな感じね、おお、こちらのビューは何ビューって言ったらいいんだろう、シティビューですね、はいまあ、こんな感じの、なんか、やっぱりね、高い建物だけあって、見晴らしはめちゃめちゃいいですね。 最高ですはい、ということで、ね、本日はこちらハイアットリージェンシー那覇沖縄さんの方に1泊させていただきたいと思います。ということでだいぶ、ね、汗かきましたのでこれからちょっと、ね、ラウンジの方に先に、ね、向かっていきたいなと思います。いかかがでしょう はい、こんな感じでアクテルタイムの、ね、準備などもされてますねサルサソースとかね刻みわさびとかございます今はねポテチとかチーズコーンなどがございますこれなんかうしいですね はいこんな感じでですねコテチとはいマシュマロとか、ね、そしてねビールがね朝10時ぐらいがないから、ね、ずっと飲めるんですよ最高じゃん い, いただいていきましょうはいということでいただいていきますうまい結構ねグアバジュースとかマンゴージュースなんかもねあっていい感じですねだここねだら辺いただいて の方もねめちゃめちゃいい感じですね結構ね飲み物も豊富ですね下の段とかにもこのようにですねいろんな飲み物がございますでこんな感じで準備しててここにねローストビーフが来るみたいですねまあ、こんな感じでサラダとかいい感じですね、うん、はい、これねこんな感じで 持ってきましたけど結構ねローストビーフとか海ぶどうとかミミガーとかもあってなんかねすごい種類も質も良さそうな感じですいただいていきましょうはいではいでこのようにいただいていきます海ぶどうレ ハマったみたいな、うん、うまいローストビーフとかもめっちゃね質が高いうまいな レ, レアのねレアのローストビーフとちょっと火がね通った感じのうんめっちゃ美味しいけどうみぶ気に入った そ肉が、うんうん、うまい。 今ですね、クラブラウンジの方ね、大満足でした。今ね、散策しまして、1階のね、ザ・ラウンジだったりとか、まあ、ここでね、アフタヌーンティーいただいたりとかね、え、できるようですね。はい、めちゃめちゃいい感じです。鎧が置いてあったりとかね、すごいですね。ということで、1階のですね、ちょっとグッズの方ね、え、売り場を覗いていきたいなというふうに思います。はい、こちらのね、HY デリで、グッズでね、こういったタンブラーとかもね、え、売っておりますね。パジャマとか。 そういったグッズ類なども置いてございます。まあ、ちょっとしたね、お酒とか、ソフトドリンクなどもね、置いてありますね。はい。はい。ホワイトモスとか、こんなね、香水などもね、置いてあるんですね。はい。ということでね、とりあえずお部屋の方に戻ってまいりました。まだね、こんな明るいんですけど、まだね、じゃないか。6時なんですよ。えー、で、まだね、これだけ明るいので、 これからね、ちょっと準備を整えてですね、プールの方に向かっていきたいなというふうに思います。プールはですね、19時が最終入場で20時までという形でございますので、まあ、明るいうちに行っといてですね、まあ、ちょっと暗くなった感じもね、えー、体感してみたいなということで、これからね、向かっていきたいと思います。はい、ということでね、これから、レイ君、だいぶね、お待たせしました、プール、向かっていきたいと思います。レッツゴーですね。ま 3階、ね、ジムはあるみたいなので、まあ、そこを寄りつつですね、向かっていきたいと思います。はい、ということです、ね、こちら、3階フィットネスプールの方に、ね、向かっていきます、QR コードいただいたので、ね、確認したら、もうね、今は空いてますということだったので、ちょうど、ね、6時半で皆さん、夕飯に、ね、向かってるんじゃないかなと思いますはい、こちらが、ね、フィットネスの階となってますね、フィットネスプールセンターとか、こちらになってますね。 はいらっしゃるんですね。はい。でこちらはねフィットネスセンターとなってますんで、はい。こんな感じ。ね、結構広いですね。はい。こんな感じです。ということでこれからねプールの方に向かっていきたいと思います。はい。今ねプールの方にやってきましたが貸し切り状態で。 誰もいらっしゃいません。いや、これ嬉しいですね。ということで、ちょっとね、準備をして入っていきたいと思います。はい、でそしてね、こちらの中の方には、蛇口なんかもね、あります。こっちはね、あったかいんですよね。バスジェット。結構ね、あの、水温がたいので、まぁ、あ、ちょっと使ったらね、ここで温まるのかなーっていう感じですね。 はねちょっと冷たいんですけどおー冷たいめちゃめちゃ冷たいビッグエディだねこれは<笑>とりあえずねこんな感じでレデくんも温かいところに避難したいと思います はい。それではね、今お部屋の方に戻ってきまして、まだね、測ってなかったので、Wi-Fi 速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロードがですね、5Mbps、アップロードが 37Mbps となってまして、まあ、そんなにね、あの、速いっていう感じではないですね。Wi-Fi 速度につきましても 58Mbps となってまして、まあ、中ぐらいっていう感じ。インターネットの速度は遅い。Wi-Fi の速度は実用一応範囲内ですという状況でございます。 まあ、ただね、あの優先なんでですね、パソコンはね、つなぐことができますので、比較的ね、安定した速度は出せるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでですね、本日はこちら、ハイアトリージェンシー、那覇沖縄さんの方にね、初めてお邪魔させていただいております。まあ、グローバリストになってね、まあ、初めて宿泊、えー、させていただいておりますけれども、まあ、グローバリスト以前に、まあ初めてのね、出てるということではございますが、えー、ゴールデンウィークの、まあ、 えー、前日ぐらいですかね、5月2日、宿泊させていただいておりますけど、比較的ね、あの、部屋は埋まってるんですけど、混雑してる感じはしません。あの、非常に居心地がいい。あの、ハイアスリビジグ市横浜さんとかね、えー、本当に変わらないぐらい、あの、何だろう、なんか居心地がいい、えー、ホテルでございます。そしてね、あの、非常に綺麗ですし、ラウンジのね、室なんかも先ほどね、お料理見ていただいたと思いますけど、めちゃめちゃお料理の質も高くてですね、素晴らしい。 スールはね、寒かったんで、明日ね、まあ、リベンジしたいなというふうに思っております。で、お部屋の方はですね、まあ、このようにメッセージカードもね、いただいてます。て、宿泊、え社、ー、員人様の方からですね、本日は、楽しいひとときお過ごしくださいということでいただいておったりとか、あと、ウェルカムスイーツでですね、まあ、こういったね、クッキ ー,、えー、5個ぐらいね、入っておりました。これもね、なんか美味しそう。チンスコーみたいな感じですね、えーこえー。こんなクッキー。はい。 はい。そしてですね、ハイアートリージェンシークラブということでですね、まあ、あの、レストランね、朝食を レ, あのレストランで食べるとなると、別途ですね、ビュッフェ代ということでですね、2200円。えー、お子様につきましては、要時4歳から5歳は1100円、えー、という感じでございますね。はい。大人1人につき1人無料ということになりますので、まあ、あの、大人が2人いらっしゃれば、お子様はね、4歳から5歳。 3歳以下につきまして、4歳から5歳が一応子供料金がね、えー、大人の人数を超える場合はお一人1100円かかると、えー。で、6歳から12歳はもう1100円かかるという感じでございます。大人2200円。なので、まあ、ラウンジアクセスがある方はですね、朝食をラウンジでいただく分には無料という感じでございます。 まあ明日はね、まあとりあえずはラウンジの方でね、食べてみようかなというふうに考えております。で、朝食がね、7時から10時。えー、ティータイムにつきましては10時から17時でソフトドリンクとスナックルがね、出てくるという感じです。カクテルタイムは17時から19時となっておりまして、ビールサーバーにつきまして、ビールはね、なんと朝の7時から、えー、夜のね、20時まで。 え、利用していただくことができるという感じですね。で、ティータイム19時から22時、またね、ソフトドリンクとかスナック類をご利用意していただきます。ということで、ございます。はい。いいですね。で、ラウンジ外来の方もね、カクテルタイムとか利用することができますけど、あの、3000とかティータイム2000とかね、ベッド料金をお支払いすれば、まあ一応利用していただくことができるということですけど、まあ、あまり使うことはないのかなっていうふうに思います。 で1階はね、ザ・ラウンジということで、9時から21時で、まあ、アフタヌーンティーいただいたりとか、まあ、ちょっとした、ね、カフェ、えー、楽しんだりとか、あとはあの、ハイエーデリーということ で, です、ね、ショップがあったりとか、で2階には朝食、えー、会場のビュッフェダイニングということで、えー、大人2200円、子供は6歳から12歳は1100円という感じですね。ここはね、朝食付きのプランで取っていただいた場合は、多分利用できるんですけど、 あの、ダウンジアクセスがあるとか、クラブフロアの方につきましては有料という形になります。で、3階にフィットネスとかね、ジェットバスとかプールがあったりしますけども、フィットネセンターね、ジェットバス等につきましては朝の7時から20時、えー、最終入場が19時となってます。屋外プールもね、9時から20時で最終入場が19時となっておりますが、先ほど見ていただいた通り、今日はなんかめちゃめちゃ寒かったですね。 で18階メインダイニングということでですね、ギリルがあったりとか、バーがあったりという感じです。ルームサービスもね、17時半から23時までやってたりとか、えー、コインランドリーはね、4、5、6、8、9、10階にあるという感じです。水曜日はね、13回と17階にしかございませんので、そこまで取りに行かないといけないという感じですね。で、チェックアウト時間につきましては一応原則11時という形になります。グローバリストでね、明日は一応16時まで、 OK だったんで、結構長くなりますね、そうするとね。11時のところが14時とかにあって、その後もね、16時で大丈夫っていうのは嬉しいですね。はい。ということで、まあ、初めてね、宿泊させていただいてるホテルですけど、非常にいい。まあ、正直ね、今日、ゴールデンウィークの、まあね、あの日程ということもあるんで、まあ結構早めに取ったっていうこともありますけど、一泊あたり頼体2万円ぐらい。で、その他のホテルで言えば、 えー、ダブルプリーさん、首里ーだったりとか、那覇さんとかだと、1万5千円から1万8千円ぐらいという感じでございますので、まあ、5千円から2千円しか変わらないんだったら、このクオリティだったらね、ちょっと、ラウンジあったりすると、なんか、結構ここに泊まりたくなるな、っていう感じはしますね。うん。すごく良かったです。はい。 運営に来ましたね、プレミアムホテルグループさんが運営されてますので、まあ9月にね、あの、ヒルトン横浜さんとか運営されてる、されるホテルでございますので、まあちょっとね、ヒルトン横浜さんもちょっと楽しみかなというふうに思いますね。はい。ということで、まあ今日はね、えー、もうなんやかんやで今ね、21時前となりましたので、えー、本日もね、22、えー、時, 時半からですね、ライブを撮れてさせていただく予定でございます。そちらの様子につきましては上の方にね、アーカイブ出しておきますので、よかったらそちらもご参照いただければ嬉しいです。 今日はね、っきりかしていただいて、明日ラウンジの方でね、朝食楽しんでいきたいと思います。ということで、おやすみなさーい。はい、おはようございます。いやー、ぐっすり眠ることができました。レイんね、5時40分に起きまして、もう今、なんやかんやで7時なんですけど、なんか腹ペコみたいなので、早速ラウンジの方に行ってね、朝食食べに行こうと思います。私がまだ眠い。ということで、行ってきます。 はい、という感じでね、持ってまいりました、エクステーションなんかもね、こうやって作ってくれるところがあって、いい感じです、ね、まあ、メニューとしてはね、沖縄っぽいのは、風チャンプルーぐらいかなっていうのと、このの苔が、黒糖ののりみたいな感じですね。例えばねいいいてか はい、そしリージェンシークラブラウンジ限定カクテルでベビースパークリングとかもありますし、えー、当然、ね、朝からね、7時から20時まで、えー、ビールも飲んでいただくことができますス パ, ークリングスパークリングで行ってみようかな、これをね、入れる感じでしょうね。 えー、昨日も、ね、説明した通り朝の7時から21時までビールも飲めますし朝は、ね、朝スパができますねベリーを加えたスパークリングワインでオリジナルの、ね、カクテルを作れるみたいですじゃあいいじゃないですかいただいていきましょうまずは、えー、オリオンビールを朝からいただいていきましょう アタッ、うん、カ, ルカルスじいーカップがありそうなっでフールの番組に上がっていきたい。フ こっちが、ね、いっぱいになると反対サイドにも、ね、あのお部屋があるみたいですね、はい、まあそんな混雑する感じはなくて非常に快適です食べ、うん、進めてお部屋に戻ってきましたはい朝食もねいただきましたのでこれからねジェラートのお店に向かっていきたいなというふうに思います国際通りですね、まあ、徒歩ね4分ぐらいなんですけど、えー、今ねとりあえず外出たところですねめちゃめちゃ涼しいまた今日もねプールとかめちゃめちゃ寒いんじゃないかなっていう感じしますね こ, こら辺が多分ね、昨日視聴者さんがライブで教えていただいたね、ステーキ屋さんがこちらなのかなという感じですね、はい、まあ、国際通りほど近いということもあるんで、結構ね、おしゃれなお店とかもね、ございますね、はい、国際通りの方にね、やってまいりました、時間についてはですね、まあ、10時ぐらいという感じなので、まあ、そんなにね、人は多いわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとね、にぎわいを取り戻しているかなという感じはしますね。 はいお店の方にね到着しまして、先ほどは張り紙がなくて、ですね通常営業はですね10時半からだったみたいなんですけど、なんとショーケースのメンテナンスということで、延長ですね、ちょっと食べるのはなかなか厳しいかもしれないプールの方にねリベンジにやってまいりました、昨日よりはねあの暖かい感じですね、はいもうお昼だからね、あれ、夜だけ光るんで、は。い という感じですねじゃあねちょっと入っていきたいなと思います。はいということでリベンジにやってまいりました。まいうことちょっと水は冷たいですね。水温が冷たいということで、まあ、ちょっとレイ君遊ばしてねはいあのお昼寝させてお部屋に戻っていきたいと思います。 プールからラウンジです、またね、これいただいて最高です、はい、出直してきましたけれども、無事にね、営業してるみたいですけど、結構ね、もう並んでますね、はいまあ、店内ね、こんな感じで、結構ね、サインなんかもございますね、お土産屋さんもね、兼、えー、ねてるような感じですね。 はい、味はねチョコレートとか雪塩とかね、えー、結構多くのものがあります、レインボーとかねめっちゃレインボーなんですけど、えー、味はねなんかミルクみたいなですねで一応ね、ね当店の人気ベスト4とかもね出てますので、えー、ご参考にしていただければと思います島豆腐とかもねありますの、ね、で結構美味しそうででですすねねはいいこんな感じでです、ね、来ましためめちゃめちゃゃ可愛いです。 はいということでねレインボーとこちらの雪塩ねいただいていきたいと思いますうまっ色がねめっちゃカラフルなんですけどミルク味、うまいそして雪塩ううんあうまい両方ね同じような感じのね、えー、毛色の味ですね、めちゃめちゃうまい、ぜひ立ち寄ってみていただければと思います。 っていうこと で, ですね。まあ、朝食を食べて、プールに行って、あの、国際通りとかね、散策してきました。もう、れいくんのね、お昼寝する時間ないぐらいですね。まあ、まだね、一応14時なんですけれども、16時までね、あの、レートチェックアウトでいることはできるんですけれども、あの、もうちょっと準備をしてですね、次のね、ダブルツリーバイヒルトン。 えー、那覇首里城の方に向かっていきたいなというふうに思います。初めてね、こちらのハイアットリージェンシー、那覇沖縄さん、お邪魔させていただきましたけど、やっぱりね、めちゃめちゃいいです。昨日からね、ずっとお話ししててね、ライブなんかでもめっちゃいいという感じで言ってますけども、なんだろうな、やっぱりラウンジの居心地がいいからっていうのも大きいと思いますね。で、今ね、国際通りの周辺散策してきましたけど、えー、出てですね、右手の 回り込んだところからもう商店街が始まってるので、まあ、今ね、帰り際に気づいたんですけども、あの、道路をね、通らなくてもその商店街をね、通って国際通りの方に向かうことができますので、小さいお子様連れはね、そっちから行った方が安心。あの、車とかもね、行きませんので。まあ、ただ人が多いですから、あの、迷子とかにはね、気をつけていただければな、というふうに思いますけども、いいですね。まあ、ここちょっとね、那覇の、あの、観光拠点にするには、非常にいいんじゃないかなと。 いうふうに思います。またね、こちらお邪魔させていただく際には、なんだろうな、他のね、ホテルに行くと結構国際通りってあんまり行かなかったりするんです、私。ただ、ここだったらね、結構行きやすいし、行ってもいいかなっていう感じになるので、ぜひね、まあ奥様で、ね、あの、旦那さんがあんまりそういったところ行きたがらない方とかは、いいかもしれないですね。近いから。ね、ちょっと、あ、それだったら行こうかなって思ってくれる人もいるかもしれないですね。はい。ということで、また訪れたいホテルがね、増えたかなというふうに思います。 大満足です。ということでね、えー、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私ツイッターライン、インスタグラムやってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないようにですね、あとね、皆さんのグッドボタンと、 こちらのチャンネル登録でね、あの励みになりますんでますますね、えー、活動の継続にもつながっていきますんでぜひよろしくお願いいたします。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。